はい、えー、会場の皆さん、こんにち は, にちは、えー、ただいまご紹介になりました、宇宙天でございます、えー、この4年ぶりとなりますうよさこい in 白石城あ、本当に開催おめでとうございますそして、えー、白石城の皆様方には本当にありがとうございますまた来年もお声がけくださいさあ、えー、われわれ、宇宙天ですけれども今、ご紹介になりました「奈良という2022年の曲になります。 今年で2年目の曲になっておりましてテーマは気仙沼この気仙あご、ごめんなさい。この白いし、白い白い。市場の下にえ気仙沼の風をお届けしたいと思います。踊り子幡組精一杯演舞します。たくさんのご声援よろしくお願い申し上げます。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい。 You told me, you said, u you, y o y うすね、ありがとうございました。